野沢孝信さんを拍手でお迎えくださいはいそれでは NLP を活用したオンボーディング改善とコールドスタート問題の対策というタイトルで野沢が発表します、はいえー、皆さんこんばんはということで今日イベントを朝から早くやってるので、まあ、終盤で疲れてきてると思うのでぜひゆったりしながら聞いていただければと思います きょうはですねえっと私がまあ仕事でアプリのオンボーディングの改善というところをまあちょっとしてきたので、そこの話をデータと絡めてできればと思って お, ります、はい、お話しすることは、ですねまず簡単に自己紹介と、弊社の紹介させていただいた後に、き今日お話しする前提知識をちょっと共有させていただいた後えオンボーディング改善に取り組んだ背景、それから実際にえ機械学習を用いて、どうやって改善してきたのか。 でまあ、最後にまとめをお話しできればと思っております、はい。まず最初に自己紹介させていただきますと、えっと、私、野沢孝信と申しまして、コネヒット株式会社というところで現在働いております。で仕事はです、ね、まあ、機械学習エンジニアとして、機械学習のサービス導入みたいなところを、まあ、軸に機械学習基盤だったり、まあ、モデルとか API の開発とかをやっております。で最近、友人とポッドキャストとかも配信していて、 FM とかって調べていただくと出てくると思うんですけどなんか最近、スラックの通知音で、まあ、皆さんハマスっていう通知音があるんですけど、まあ、そ, そういうなんかちょっと小ネタみたいな話もしてるんで、まあ、興味があれば聞いてみてください、はい、今、簡単に、えっとまあ、どういうサービス運営しているかっていう、まあ、ご紹介もさせていただければと思います、えっと、我々の会社ですね、えっとまあ、あなたの家族像が実現できる社会を作るというビジョンを掲げている会社でして まあ、最近、の世の中的にも男性育休であったり、子ども庁の話とか出てきていると思うんですけど、その家族像というものがまあどんどんまあ社会的にも変わってきている中で、一人一人がどういう家族像を思い描いていて、そこに対してちゃんと実現できるような社会を作っていこうというところに向き合っている会社です。で事業としてはいくつかやっているんですけれども、メインとしては、ですねこの育児の悩みというピンクいところにあるママリという。 まあ、QA のコミュニティサービスというのを運営しています。まあ、あとはちょっと家計の悩みのところに家族ノートという こ, れはこちら、TOB 向けのプロダクトがあるんですけれども、こちらも実際にデータを活用したプロダクトとなっております。でちょっと簡単にプロダクトをご紹介すると、先ほどのママリというものは、ですねまあママの一歩を支えるというミッションにしたえっとまあ妊活女性だったり、プレママだったり、ママに寄り添うコミュニティのサービスになっています。まあ 子育てしている3人の1人のお母さんに使っていただいているサービスになっています。で、こちらの家族ノートっていうのはえっ、ー、と 2b 向けのプロダクトでして、まあ、先ほどのマーマリっていうものに、まあ、いろんなユーザーさんの声とかがこう。qa として溜まっていくので、まあ。それをもうちょっと社会とか、えっ、ー、と企業向けに発信して。 でもっと社会をより良くしていこうというところから生まれたプロダクトになっています。なので、マのマリンの中で溜まってた声をしっかり外部にも発信していこうという、まあ、そういった意識から生まれたプロダクトになっています。で、ちょっとですね、機械学習、どういうところで使っているのかっていうのも簡単にご紹介できればと思ってまして、まず一つ目ですね、コミュニティの自動検閲というところで、まあ、コミュニティ今だと月間大体130万投稿ぐらいあるんですけれども、 まあ、それって全部人がこうチェックするのでなかなか厳しいものがありましてまあそこでちょっと機械学習を通して例えばちょっとガイドラインに反している投稿っていうのをま事前に検知してちょっとコストカットしようみたいなモデルが動いていたりします、まあ、あとはですね昨今のウェブサービスだとどこもやってると思うんですけどもまレコメンデーションっていうところにも力を入れてましてユーザーの行動ログとか から興味のあるコンテンツっていうのを予測して、まあ、優先的に表示するみたいなところでユーザー体験を上げていこうみたいな取り組みをしていたりします、はい、では次にですね、まあ、ちょっと今日お話しする内容で、まあ、前提知識こういうのが必要だよというところを簡単にご紹介できればと思いますまずオンボーディングですね、まあ、皆さん聞いたことある方もいると思うんですけれども、まあ、オンボーディングというのは新規ユーザーに対して必要なサポートを行って ユーザーにプロダクトの価値を伝えるプロセスのことになっています。なので、アプリダウンロードしてから、ユーザーをどういうふうにアクティブ化させていくかみたいなところの架け橋として、長期的に利用してもらうことがオンボーディングと言えます。で、まあ、ここで一つですね、オンボーディングの事例をご紹介させていただければと思うんですけど、まあ、皆さん、多分今日も使っているツイッター皆さん大好きだと思うんですけど、まあ、これって今、新規登録すると、まあ、こういう形でですね、 ツイッターで見たいものなんですかみたいなものをこう選ぶフローがあります。で、ここで実際にユーザーごとに興味関心っていうのもまあ取得してパーソナライズを実現しようとしているっていう、まあ、こういった例があります。で、まあ、これ、オンボーディングってどれぐらい重要なのかっていう話も数値として言えば出てるものがありまして、えー、っと、71% のユーザーさんが1日で離脱してしまうと、まあ、皆さんも経験あると思うんですけど、 何か新しいアプリインストールしても、まあ、それってインストールした日を使って、翌日から使わないみたいな、まあ、そういった人が大体30 70% ぐらいいますと。でさらに30日経つと 90% の人がいなくなってしまって、でそれは90日まで伸ばすと、大体 96% ぐらいの人が離脱しちゃうと。まあ、なので、例えばまあ今日100人登録してもらっても、90日後に残っているのはまあ4人ぐらいという、まあ、こういった数値もあったりとか。 結構そのサービスを使い始めたばっかりのユーザーに対して順当にそのユーザーの興味、関心に適合した情報を提供することでサービスへの信頼性とかユーザー体験を高める戦略を取ることっていうのは非常に重要だということがこの数値からも分かると思います、はい、で次にコールドスタート問題っていうのを簡単にご紹介しますこちらもご存知の方多いかと思うんですけれどもサービス内でユーザーやアイテムに関する情報が少ないケース 特に新規ユーザーとか新規アイテムについて適切に推薦を行うことが難しい問題のことをコールドスタート問題と言います、まあ、イメージで言うと例えば初対面であった人の趣味とか好みが分からないので一緒でいろいろ話していく中で分かっていくよねって、まあ、そういったイメージになっていますとはいでここまでで、えっと、オンボーディングとコールドスタート問題っていう、まあ、前提知識が共有できたところでじゃあ実際に改善に取り組んだ話をしていければと思います えっと、今回です、ね、まあ、取り組んだ背景なんですけれども、えっと、先ほどご紹介したまわりというサービスなんですけれども、これま で, ではです、ね、新規ユーザーに対してはです、ね、そのユーザーさんのお子さんの年齢とか、妊娠週数別にルールベースでアイテムの推薦を行っていました。まあ、これっていくつか課題はあったんですけれども、まあ、中でも新規ユーザーの興味関心というのが分からない、まあ、それによる体験の損失というのが結構大きいんじゃないかなと考えていました。まあ、例えばです、ね、妊娠初期のユーザーザさんでも 興味関心っていうのは一人一人人異なります、まあ、あるユーザーさんは妊娠中にその母体に訪れる少女、まあ、例えばつわりた、まあそういうのに 興, 興味がある人もいますし、えーまあ、仕事関連産休いつから取れるのかとか、まあ、そういうのに関心のあるユーザーさんもいたりしますと、まあ、こんな感じ で, です、ね、なんかその属性は同じなんですけれども実際に興味関心っていうのは、まあ、違う人が結構多いですと。 まあ、そういった人たちがいる中でルールベースの推薦というのはまあそこまで考慮できてい な, く い, ない状況でしてその新規ユーザーの人には一応のアイテムを推薦されている状態でしたなのでこれを解決するために今回オンボーディングをちょっと改善しようという話になっておりますでこのあとすことはざっくりこの2つです、えー、とまず1つ目がユーザーが興味関心のあるトピック候補というのをどういうふうに選定してくるかというところ ここにトピックモデリングを活用しております。で、2つ目に1個目 の, そのトピック候補を出してきて、じゃユーザーさんにトピックを選んでもらいました。じゃあ、その後にどういうアイテムを見せればいいのかっていうところで、ノードツーベックに用いたベクトルを活用しましたよっていうことをお話しできればと思います。はい、まずですね、えっと、トピックモデリングを活用したオンボーディング改善というところで、まず簡単にトピックモデリングっていうことをご紹介します。 トピックモデリングとはです、ね、文章が複数の潜在的なトピックから確率的に生成されると仮定したモデルになっています。まあ、ここでいうトピックっていうのは、まあ、話の主題のことで、えー、同じ話題について話していても、まあ、人によって解釈がかなり変わることもあるものになっています。でまあ、特徴としては、えー、とトピックモデル の, そのトピックの数と出力されたトピックのラベルっていうのは、まあ、人間が決める必要があったりします。 まあ、この下の例だ と,、えー、と、例えば一番上の文書ですね、あと1級でノーヒットノーランという文書のトピックを見ると、まあ、トピック1の値が 0.7 という高い値になっているので、まあこれは、このトピック1は例えばスポーツの話題かなとか、で2行目のところでいくと、ひとり親世帯に臨時特別給付金みたいな文書があるの で, で、そこでトピック2の値が高いですと、まあ、その後、銀座トピック2は経済のトピックかなみたいな、こういう解釈というのは人間が、えー、する必要がありますと。 はい、じゃあ、このトピックモデリングをどういうふうにオンボーディングに活用していったかという話なんですけれども、えー、といきなりなんですけども、先ほどのツイッターの例、ちょっとご紹介したんですけれども、まあ、皆さん、ここにツイッターの例えばオンボーディングの改善をやってねって言われたときに、ここに持ってくる、表示するアイテムってどういうふうに決めますかっていうところですね、この例だと、例えば、ビデオゲームとか、ポケモンとか、e スポーツとかが並んでるんですけども、ここに何を出しますかっていうところ。 ですねでまあ、これっていくつか方法が覚えかぶ か, かなと思っていて、まあ、例えば社内で保持している、まあ、タグツイッターだったらハッシュタグとかあると思うんですけど、まあ、そういったデータだったりとか、まあ、あとはカテゴリのデータですね例えばこれはゲームのカテゴリーとか、まあ、そういうのをそのまま活用するとか、まあ、あとはそうです、ね、検索のログを分析して例えば頻繁に検索されているワードっていうのをそのままあそこに持ってくるとか、まあ、いくつかあるかなと思っています。 でまあ、例えばですね、検索のログとかっていうのは、まあ、一, 般一般的に顕在 化, 化されてる関心であることが多くて、まあ、その潜在的な関心を拾うのは難しいのかなと思ってます。まあ、そこで今回、えー、と実際の我々のプロダクトのアイテムのクリックのログから潜在的なニーズを探るためにトピックモデリングっていうのを活用してきました。じゃあ実際にどういうふうに実装していくかっていうと、まずデータとして必要なのは、 まあ、日本語の場合はトークナイズされたデータが必要ですと。であとはですね、えっと、今回、ジェンシム利用してトピックモデリングをしたので、まあ、本当数行のコードで学習することができます。でですねまあ、先ほど前述したように、学習後のトピックに対する意味付けみたいなところは人間が行う必要があるので、まあ、ちょっとコード小さいんで、後で手元で見てもらえればと思うんですけど、 まあ、こういった形 で, ですね 記, 述する記述して可視化すると各トピックがどのような意味付けを持今持つのかは理解しやすくなるかなと思っていますで先ほどのコードを実行するとこんな形の可視化ができるんですけどちょっとモザイクをめで申し訳ないんですけどもえと例えばこのトピック9とかですねこれ一番上に 育休とかが来て単語が来てて次に入園という単語が来ているのでなんかそのお仕事関連のトピックからみたいなのが推測できたりします。はい、であとまあトピックのラベルの意味付けもそうなんですけどトピック数というのもまあ人間が決めなければいけませんと、まあ、それはまあ一般的にこのコヒーレンスとパープレクシティという値からまあ最適なトピック数に当たりをつけることができますよというのが言われています。 でまあ、これ見つけるためにどうするかっていうと、まあ、単純で、えー、とトピック数例えば10から50をループで回してでトピックモデリングを全部作ってでこの2つの値を、まあ、なんかリストかなんかに入れといて、まあ、最後にパッて表示する と,、えー、と各トピック数の時のそれぞれの値が、まあ、こんな感じでグラフで見れますとで、まあ、コーレンスというのは高い方がよくてパープレクシーっていうのはまあ低い方がいいので、まあ、今回で言うと この26あたりのトピック数が良さそうだよねということが言えたりします。はい、じゃあ、これ、プロダクトにどういうふうに導入していったかというと、まあ、先ほどのトピックモデリングで分析した結果っていうのをドキュメントにまとめてですね、まあ、PDM と議論しながら、最終的に、えー、と例えば妊娠初期のユーザーさんにはこういうトピック表示したほうがいいよねみたいなところを議論して、と右のような形で今、表示されています。 でまあ、この左のまとめたドキュメントもですねこれ生後0ヶ月から6ヶ月の子供を持つユーザーの興味っていうのがあるんですけど、まあ、ここもいくつかのクラスに分割して例えば妊娠初期、妊娠中期、妊娠後期のユーザーさんが興味を持つのはどれかなみたいなところをトピックモデルで分析して実際にドキュメンテーションして、まあ、これで議論しながら p t m とプロダクトに落とし込んでいくということをやっておりました。はい でここまでですね、えっと、オンボーディング時に表示するトピックの選定というのは、まあ、行いましたと。じゃあ今度、ユーザーがこのオンボーディングの時に選択したトピックと関連性の高いアイテムってどういうふうに計算しますかというところですね。まあ、例えば、興味関心、先ほどのところで私は座りに興味がありますというのを選んだユーザーに対してどういうアイテムを推薦すればいいかなというところを考えていきます。でここででですすね、まあ、機械学習で解決するぞ なる人もいるかと思うんですけれども、その前にですね、一般的に機械握手をプロダクションに導入するときに、まずはシンプルなベースラインを作成して、そこから徐々に改善していくといいですということが言われていると思います。で、まあ、今回も例に漏れず、まずはルールベースで実際のユーザーの反応を見てみようというところで、ベースラインを作っていきました。で、ルールベースによる推薦ってどのようなものかというと、 すごいシンプル で,、えーとですね、オンボーディング時に選択したトピックに対して、まあ、我々の持っているアイテム、これ今、アイテムって呼んでるんですけど、まあ、それってこういうタグっていうデータを持ってるんですね。なので、オンボーディングの時に選んだトピックに対して、まあ、そのタグがついてるアイテムを新着順に推薦するというルールベースを作りました。まあ、例えば、保育園っていうところに興味がありますよと選んだ人に対しては、まあ、この下のアイテムのように、保育園っていうタグが付与されている。 アイテムを新しい銃 に, に推薦します、はい、でこれはシンプルなロジックで実装コストもすごい低いですと、まあ、ただこれやってみるといくつか課題も、えー、と見つかってきましたで、まあ、どんな課題があったかというとこれ先ほどと同じ相手も見せてるんですけどちょっと読む と,、えー、と娘を来年の4月にに保育園に入院させたいいと思っています。そのことで質問なのですが皆さんはいつごろ仕事を探し始めて面接しましたか えー、条件の良い仕事の募集を見つけたのですがどのタイミングで応募すればいいのか面接でどのように話をすればいいのかみたいな、まあ、投稿がありますと、まあ、これって読んでいただくと、まあ、保育園の主題っていうのはどちらかというと仕事の方うに、まあ、主題トピックがあるんですよね、まあ、なのでこのアイテムをその保育園に興味のある人に推薦させた場合に、まあ、ユーザー体験ってま あ, あんまり良くないかなということが分かるかなと思います なのでまあこういったところを改善すべく機械学習を用いたアプローチを検証していきました、はい、で次にまあその選んだトピックに対してどういうアイテムを推薦するかというところでノートツーベックを使いましたというお話をしていきます、はい、で今回ですねその先ほどお話ししたタ グ, です、ね、タグのエンベディングが計算できればまあタグ同士の類似度 やタグとアイテムそのものとの類似度というところも、まあ、いいものが計算できるのではないかという仮説のもとグラフエンベディングという手法を用いて検証していきましたで、まあ、エンベディングって、えー、とレコメンデーションをはじめとしていろいろ活用できる幅が広いというのも今回採用した理由の一つです、まあ、イメージはこんな感じですねアイテム一つに対してタグが複数個ついているでこの各タグのエンベディングを計算できれば タグ同士の類似度も測れるし一つのタグとこのアイテムの類似度も測れるよねっていうところから計算していきました。はい、でまあグラフエンペディングって何かっていうところでいくと、えっと、グラフをベクトル空間に落とし込む手法のことで、えっと、大きく2つの手法があります。まあノード埋め込みっていうところとグラフの埋め込みですね。で今回このノードツーベックっていう論文で提案されたアプローチを用いて さっきのタグですねタグの埋め込みを計算していきました。このノードツーベックの概略なんですけれども、大きくざっくりこの3ステップでノードのベクトルを計算していますと。まず最初にグラフ上をランダムウォークして、シーケンスデータを作ります。生成したシーケンスデータを学習データとして、教師なし学習を行います。ここですね で学習した結果からノードのベクトルを取得します。で今回、そのノードにはタグをえっと入れているので、最終的にタグのベクトルが計算できますという形になっています。はい、じゃあ、このノードツベック実装してみますというところで、今回使用したデータはですねこのような形になっています。えー、ID がアイテムの ID になっていて、 タグ ID がタグの ID、タグっていうのが実際のタグの名称ですね。で、えー、と今回実装した手順なんですけれども、えー、とまず無効グラフというものを作ります。で、この無効グラフをランダムウォークして、実際の時系列のデータを作っていきます。で、その時系列のデータを使って、教師の私学習を行って、ノード、まあ、今回でいうとタグのベクトルを計算して、まあ、最後にベクトルの類似性を定性的にチェックしていきました。 でまず向こうグラフの生成なんですけれども、まあ、そもそも向こうグラフって何かっていうと、まあ、各ノードの始点と終点の区別をつけないグラフ、まあ、要は矢印がないグラフをイメージしてもらえばいいかなと思っています。で今回、タグをノードとして、ネットワーク X を用いてグラフを生成しましたで。同じアイテムにひも付くタグがある場合は、それらのノードとして、それらをノードとして、エッジで接続してグラフを生成していきます。 まあ、ただし、関係性の薄いタグ同士っというのは、例えばアイテムが100万個あったときに、一つのアイテムにしかそのタグが、ペアのタグがついてないものというのは、あんまり関連性が薄いと判断して、グラフには追加しないように調整しています。実際にえと今回できるグラフのビジュアルした感じはこんな感じになってまして、ちょっと小さいので、この辺を拡大してみると、 えー、とこんな感じういう離乳食っていうまあタグがあるんですけど、まあ、これの周りを見てみると、例えば野菜とか2回食、3回食とか、まあ、ミルクとか、まあ、そういうなんか関連性の高いタグが来ていることが見てわかるかなと思います。で、向こうグラフの実装例はもうこのような感じになっていまして、これもちょっと小さくて申し訳ないんですけど、ちょっとだけ解説すると、えー、とこの部分で、 各タグ同士の重みですね、共通して付与されているアイテムの数っていうのを計算していきます。で、この下の部分で、その先ほど計算したタグのペアをループさせながら、関連性の強いタグのみ使って、グラフを生成しています。で、ここまでで無効グラフが生成できたので、次にランダムウォークしてシーケンスデータを作っていきます。 はい、で作成した向こうグラフを、まあ、先ほど話したノードツーベックで提案された手法でランダムウォークしてシーケンスデータを作っていきます、まあ、考え方としてはなんか適当にノードを1個パッと選んでそこからエッジの重みを考慮しながらなんかステップ数っていう引数を与えると、まあ、そこからこうランダムに歩いていってくれるみたいなでそれがまあ時系列のデータになるみたいなイメージですで、まあ、このランダムウォークには2種類のケースが考えられて まあ、BFS と DFS と呼ばれているんですけれどもえ BFS の方はまは幅優先探索ですねこの下の図でいうと例えばパッと選んだノードが U だったときにまあこの周りをなるべく探索するように歩き回る方法とあと DFS っていうのはえ深さ優先探索でこれよりちょっと離れて歩いていくように調整された方法まあこの2パターンが大きくあります。 で今回提案されている手法っていうのはです、ねえっと、この P と Q というパラメータが導入されていて、まあ、これは結構肝になっているんですけれども、えっと、このパラメータの値によって先ほどの BFS と DFS の安っというのを調節できますで。P を小さくして Q を大きくすると、えっと、BFS となって逆にまあ P が大きくして Q を小さくすると DFS となったりします。でこの辺ちょっとあの今日時間がなくて説明できないので興味のある方は ぜひ、元論文読んでみてくださいじゃあこのランダムウォークの方実装なんですけれども、こちらも簡単に説明すると、この nextstep ススという関数で、先ほど紹介したパラメータ P と Q によって、次に進む濃度をどれにするかなというところを選択しています。実際このランダムウォークという関数で、 えっと、このステップ数と試行回数っていうパラメータを与えているんですけどもこれで、えっと、シーケンス数がナムステップ数のデータをナムウォークス個生成することができますちょっと分かりづらいんですけど、えっと、例えば両方10っていう値を、えっと、与えると何か適当にノード1個取ってきて10ステップ歩くので えっと、10, 10, 10個のタグのシーケンスデータができますと。で、それを試行回数10回やるので、えっと、長さ10のリストみたいなデータが10行できるみたいなイメージになっています。で、実際に、えっと、これで取得できるシーケンスデータの例をちょっと持ってきたんですけれども、まあ、これ、まあ代表、ちょっと分かりやすいところを赤く囲っているんですけど、 な、まあ、なんとなく関連性の高いタグっていうのが近くに来ていることが分かるかなと思います、まあ、例えばおむつ系のものだったりですとか、まあ、あとはまあ病院関連ですね産婦人科とかであとはまあ子どもの体重とかミルクとかあとは地域によるものですね長野県とか上田市みたいなところも出てきてたりしますはいで次ですね教科の修学習で濃度のベクトルを計算するっていうところなんですけど まあ、これは先ほども言ったとおり、ジェンシムを使うとです、ねまあ、かなり楽にできるので、今回はスキップグラムという手法もついてベクトル化しています。で、まあ、ベクトルの類似性を定性的にチェックしていく と,、えー、っとこんな感じになってまして、まあ、例えばベビーグッズだと、ベビー用品とか出産準備とか、あと実際のグッズの名前とかが来ていて、まあ、良さそうだねだったりとか、まあ、あと離乳食とかを見てみると、二回食とかおかゆとか。 3回食みたいなのがきてきて、まあ、それなりに良さそうなベクトルが計算できてそうだなってことが分かります。でこれでタグのベクトルは計算できたのでこのベクトルからアイテムのベクトルっていうのを計算してみます。で今回アイテムのベクトルの計算にはスウェムという手法を利用してアイテムにひも付く今回この下の例でいくと離乳食じゃがいもタンパクっていうタグのベクトルから えっと、アイテムそのもののベクトルを計算しています。まあ、こんな感じ、右の図のような感じですね。で、最後に各タグとアイテムの類似度っていうのを計算して、えっと、オンボーディングで選択した興味トピックに対して、どのアイテムを推薦するか算出します。まあ、例えば、つわりを選択すると、まあ、こんな感じのアイテムが推薦されるイメージです。で、まあ、これでロジックができたんですけど、 まあ、どれぐらいユーザー体験良くなるのかなというところで、ここはかなりデータを泥臭くチェックしていきました。でも、何やったかというと、PDM と一緒に、なんかいろんなパラメーターでデータを出してみて、それをスプレッドシュートにばって吐き出して、一個一個チェックするっていう、かなり泥臭い体験。で、どのパラメーターが一番ユーザーにとってい い, い, い体験を与えられそうかなというを検証していきました。あと3分ですですすこんな感じのですねスプレッドシュートね この上にタグの名前が書いてあって、このタグを選んだ人にはこういうアイテムが推薦されるよっていうのを何枚か作って、でなんか最善なパラメータを検証して AB テストを実施していきました。じゃあ、これどう、結果どうだったのかっていうと、今回、ルールベースのロジックですね、先ほどお伝えした新着順と、えっと、今回、ノードツーベックのロジックで1週間程度 AB テストを実施しました。 でその結果、ノードツーベックのロジックによる、まあ、リラティブの CTR が 1.5 倍ほど、えー、と向上して、まあ、特に問題もなかったので現在は 100% のユーザーに対してリリースされています、はい、でここは、まあ、かなりです、ね、泥臭く検証した回もあって数値も伸びてくれてよかったなというところで最後にまとめと今後の展望をお話しさせていただきます 本日はですねオンボーディングの改善施策に機械学習を活用した事例をお話しさせていただきました。AB テストした結果、ですねルールベースと比較して、まあ、CTR が 1.5 倍ほど向上して 100% リリースすることができました。でまあ、今後の展望としてはですね、まあ、例えば新鮮なアイテムですね、直近投稿されたアイテムはちょっと重みづけして今ユーザーに出してみるというロジック検証したりですとか また今回オンボーディングで興味を取れるようになったので、まあ、それを既存のレコメンデーションのロジックに組み込むみたいなこともやっていけたらいいなと思っております、はい。参考文献はこのような形になっています。で、まあ、最後になんですけども、えっと、弊社コネヒトという会社は、ね、機械学習編ン持などをとても募集しております。でまあ、先ほど言ったその家族像みたいなところに興味ある方ですねライフイベントとかライフスタイル。 みたいなところの課題解決をするサービスに興味のある方はぜひあのお声がけいただいてカジュアルにお話しできればと思っております。実際なんか、今までどういうことをやっているのとかこれからどういうことをやっていくつもりなのみたいなところもえっとウェブに載せているのでまあ興味のある人はですねぜひ検索していただければと思っておりまますごご、はい、ご清聴あありりががととううざざいいいした発表ます。 スライドに質問が上がっていますので質問していきたいと思いますノード2ベックはランダムウォークとシーケンスを生成ワード2ベックと同じ要領で学習という感じだと思うのですがランダムウォークの偏りシードの差によって結果に差が出たりしないでしょうかまたランダムウォーク以外のシーケンスデータの生成方法はありますかお願いしますはいありがとうございますえー、っとまずですね パラメータによって結構違いは出ますというところがあって、まあ、そのためその PDM とこれをめちゃくちゃ定性的にチェックして、まあ、どれが一番いいかなというのを検証していったとっいうところはあります。で後半の質問で、まあ、シーケンスデータの作り方なんですけれども、まあ、いくつかあると思っていて、まあ、一番簡単なのは、えっと、何でしょうランダムに並べちゃうみたいな形ですね。こここれで言ううと、まあ、ここにあるタグっていうのを そのまま取ってきてランダムにそのまま取ってきた状態でそれをシーケンスとみなすみたいな方法はあると思っていて一応それも試してみたんですけど、えー、っとやっぱり地域の情報ですね例えば練馬区とかに近いベクトルがうまく計算できないっていう問題があってその今回の例だと例えばこの練馬区だ と,、えー、っと桜台マタニティクリニックとか ボードさんの婦人科とかその練馬区にあるクリニックとか出てくるんですけどランダムで並び替えた、えー、ときに同じような学習をさせる と,、えー、と杉並区とか中野区とかそういうのが上に来ちゃうんですよねなのでそれってあんまり僕たちが意図してないベクトルが計算されていたので、えーとまあ、今回それをやめてのどつべクを使ったという形になっています、はい、ありがとうございます次の質問です アイテムのタグ付けはユーザーが付けたタグでしょうか？それとも何らかの機械学習で自動的なタグ付けなどしてしていますでしょうか？はい、ありがとうございます。そうですね。こ こ, このタグはですね。実は今えっとユーザーはつけていなくて、ルールベースで正規表現でタグが付けられているっていう状態になっています。なので、ここも一つまあ課題はあると思っていて、要はなんかど？どういう内容でも。 その単語が含まれてればタグがついちゃうので、まあここもいずれ機械学習で、まあなんか情報抽出とかのタスクでやっていきたいなと思っているんですけど、今は完全にルールベースでタグがつけられている状態になっています。ありがとうございます。次の質問です。アイテムの文章を直接ワードツーベックで埋め込まずにタグネットワークから計算した理由はなぜですか。お願いします。ここ埋めうん えっ、ー、と、タグネットワークから計算した理由はなぜですか。あ、ありがとうございます。えー、っと、そうですね。文章から計算しなかった理由は、えー、っと、まあ大きく分けて二つぐらい理由があって、一つは、えー、っと単純に携帯素解析するとそれだけコストがかかってしまうので、えまず最初はえー、っと初手としてはやらなかったっていうところが一つと、えー、っと。 あとその携帯2つ目の理由としては、携帯素解析するときに、えっと、なんだろうな、ユーザーに表示するタグとトピックと、携帯素解析後の各ワードを完全一致させる必要があるので、その正規化の処理が若干考えること多いなと思ったので思、思っていて、今回、そのタグっていうのがもともとあったので、じゃあ最初はこれ使おうかなっていうところを。 持って使いました。ありがとうございます。次の質問です。ユーザーが使うにつれて、推薦精度が上がるような仕組みはあるのでしょうか？はい、ありがとうございます。えー、っとですね。それで言いますと。えー、っと現在このオンボーディングで 今, 今日お話しした内容の推薦ですね。この例えばつわりを選んだ人に対してこれが出るっていう。ロジックはえー、っとユーザー登録してから。えーっ な何日間はこれが出ますで何日間を過ぎると、ある程度ユーザーさん、行動してくれているよねっていう前提で、既存のレコメンデーションのロジックに気力替変わるようになっています。なので、えっとまあ、このオンボーディングの施策でユーザーにある程度行動させることによって、既存のレコメンデーションのロジックをがよくなるっていうことはあるかなと思いますありがとうございます次の質問です。 レコメンドの解決にはいろんな手段があ る, あるように思いますがレコメンドの解決にノードツーベックを採用された決め手は何でしょうかそうですね、まあ、まず一つは、まあ、タグが、まあ、弊社のデータにタグがあってそれで活用できるの。 ななんだろうなって考えたときに、まあ、最初にノードつべベック使えそうだなと思ってそれで検証してみたらうまくいったっていうのがまあ1つありますねで、まあ、おっしゃる通りレコメンドって結構いろんなやり方があると思っていてで今回はそのタグをそのタグのエンベディングを 計, 計算しようと思ったのも、まあ、ちょっと今日例出したツイッターの例があったと思うんですけどツイッターさんもそのハッシュタグの埋め込みを計算してますっていう。 ブログを確か書いていて、まあそれを見てタグのエンペディングがあると、まあそのレコメンデーションだけじゃなくていろんなことに使えるなと思ったのが、まあ決め手というか今回採用した理由だったりします。ありがとうございます。次の質問です。コールドスタート問題に対して教科書にはファクトリゼーションマシン等による解決がよく記載されているように思いますが。 今回ファクトリゼーションマシン等を採用されなかった理由もしくは採用できなかった理由があれば教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね。採用しなかった理由で言うと、えっ、ー、と先ほどちょっと重複するんですけれども、やっぱそのタグの埋め込みが計算してまあ自社のデータとして持てるようになると。 いろいろ活用範囲が広がるよねというところで、今後の汎用性というか、そういうのを考えたときに、タグの埋め込みを持ってたほうがいいよねというところと、かつ PDM と先ほど見せたように、定性的にどういうものがちゃんとレコメントされて、納得感があるよねというところは理解できたので、こちらを採用してますありがとうございます。 他にご質問等はありませんでしょうかスライドからお願いいたしますあと4分ほどありますので野沢さんの方から補足などあればお願いしますそうですねしたら先ほどちょっとお話ししたあのランダムでシーケンス書くとどうなるかみたいなあシーケンスセーター使って やるとどうなるかみたいなところをちょっとブログに書いたんですけど、ちょっとそれだけ最後にお見せしようかなと思います。えー、っとあコードもブログに書いているので、まあ多分ブログの方が見やすいかなと思います。この辺かなこの辺ですね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、これあ左がノードツベックでシーケンスデータ作った例 で, で、右がランダムでシーケンスデータ作った例なんですけど、 まあ、つわりとかを見るとま割と良さそうなんですよね。似ている単語が上に来るみたいな形。でまあベビーグッズとかもまあそんなに変わらず良さそうだったりしますと。まあ、たださっき言ったその練馬区とか地域のデータを見るとまあランダムで並び替えるとこの国分寺市とか豊島区とか大田区とかが来ちゃってまあ結構何なんだろうな、まあ、区, 区としては区っていう概念では似てるんですけど果たして練馬と 類似しているのかというと、まあ、そうではないものがいっぱい出てきちゃうみたいな。状態になっちゃったりしましたと。で、まあ、これなんでかっていうと。例えばですね、こういう。えっ、ー、と、統合があるんですよ。東京都。なんちゃらく、なんちゃらくの近くで。例えば、無痛分娩できるクリニック探してますみたいな。で、これをそのまま持ってきて。シーケンスにすると、それは似たものが出てくるよねっていうところで。で、今回はノードツーベックを使ったみたいな。ところもあったりします。 はい。って感じかな。まあ今日お話ししたことを。と重複する内容もブログに書いてるんですけども。まあコードとかは多分こちらの方が見やすいので、ぜひ。あのこちらも見ていただけると。嬉しいなと思います。はい。以上です。ありがとうございました。